平野紫仕様、露出激減で事務所に皮肉長瀬角にソロ仕事集中で金プリに露骨が格差。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今月26日、キングプリンスの騎士ユータが主演する映画、G メンの公開日が8月25日に決定したと発表された。同日。 長瀬角が4月期の TBS 系ドラマ、ラスト万全網の捜査官、で日曜劇場に初出演することが決まった。すでに高橋海人も4月期ドラマへの出演が決まっているが、平野紫陽と神宮寺雄太はソロ仕事がほぼなく、露骨な格差に波紋が広がっている。騎士が主演する映画、G メンは昨年1月に制作が発表され、当初は昨週公開予定だったが、 関係者の新型コロナ感染などの影響で、2023年夏への延期が決定。以降は全く続報がなく、ファンは気をもんでいたが、今月16日に森本慎太郎、シクストーンスや流星亮、吉岡里帆、田中圭ら追加キャストが発表され、26日にようやく公開日も決まった。これによって、ツイッターで、岸優太、G メンがトレンド入りした。また、岸は今期の主演ドラマ、 スキスキワンワン。日本テレビ系の宣伝で、日テレ系のバラエティや情報番組に出ずっぱりとなり、グループでもトップクラスの露出度となっている。長瀬は1月期のドラマ、夕暮れに、手をつなぐ、TBS 系に続いて、福山雅治が主演する4月期の同局系、ラスト万全盲の捜査官、4月23日スタートに出演することが決定。先日は音楽特番、プレミアムミュージック2023。 日本テレビ系の司会を務め、11月には主演映画、法廷遊戯の公開も控えている。高橋は、オードリーの若林正康と南海キャンディーズの山里亮太の反省を描いた日本テレビ系ドラマ。だが、情熱はある。4月9日スタートで若林役を演じ、山里役の森本慎太郎とダブル主演を務める。さらに、長瀬と高橋は4月21日から音楽バラエティ。 ザ少年クラブプレミアム、NHKBS プレミアムの新 MC に就任することも発表された。キングプリンスは5月22日をもって平野、岸、神宮寺が脱退し、平野と神宮寺は同日、岸は今週にジャニーズ事務所を退所すると発表。以降は長瀬と高橋の二人体制でグループを継続するとしている。は主演ドラマの宣伝も含めて大忙しの状況で、 主演映画の公開を控えているので今後も一定の露出が保たれると見られるが、平野と神宮寺は CM 以外の単独での仕事が激減。その一方、長瀬はファンに過労を心配されるほどソロ仕事が集中し、高橋も主演ドラマが決まるなど順調で扱いの差が露骨すぎるとの声が上がっている。脱退対処まで2ヶ月を切った状態なので仕方ないとも言えますが、平野が今月上旬に更新した個人ブログで、 花粉症に悩まされていることを明かした上で、良かった個人仕事が忙しい時期じゃなくて、笑いと皮肉めいた言葉を綴るなど、事務所からの扱いに不満を抱えている気配も伺えた。こうした、格差は一部でファンの断絶を生み出しており、ツイッターで長瀬の名前を検索しようとすると、サジェスト機能で、ゴリ押し、嫌いといった不穏なアワードが表示される事態に、長瀬のソロ仕事が増えたのは事務所の方針なのですが、 なぜか長瀬個人への批判に繋がってしまっているようです。ジャニーズに詳しい芸能記者。そんな中、先日リリースされた作家のツアーの模様を収めたライブ DVD& ブルーレイ、キングプリンスアリーナツアー2022、チルダメイドインについて、ファンから、福岡公演に入ってからメンバーたちの様子がおかしい。福岡公演、みんな表情が硬くて空気が重いといった指摘が続出している。 ツアー最終版の昨年10月16日の福岡公演では、ダブルアンコールの際に滅多なことでは泣かない平野が涙を流していていましたが、この頃にメンバー3人の脱退が確定したのではないかと推測する声が多く上がっています。正式発表されたのは同年11月4日で、その半月ほど前に何らかの理由で急に脱退退所が内定したのではと騒がれているようです。全室、少なくとも、 グループへの強い思いがなければ平野が泣くことはないだろうが、彼の涙にはどんな意味があったのか。脱退経緯が不透明でファンがモヤモヤとした思いを抱えたまま、ジャニーズ事務所が早くも平野と神宮寺を切り捨てるかのような扱いを始めたことで、それがファンの分断につながってしまっている部分もある。無用な衝突を生まないためにも、ジャニーズ事務所は平野や神宮寺のマネジメントを最後までしっかりやってほしいが、